秋晴れの大阪の空の下、2011年9月30日から10月8日まで開催された秋の公文構造展の模様を動画でお伝えしています皆様、お元気でしょうかナレーションは私、公文構造ですなので、きちんとお伝えできるか、若干心配なところもあるんですけれども最後までご覧いただければ、ありがたいなって思います 撮影をしていたら、たまたまお客様がこのように古典にお越しくださったところなので、後ろからこっそりと撮影しています。古典があったのは大阪西天満にあります大江ビルジングという大正時代に建てられたとってもレトロなビルの中にあるオトガロというところなんですね。ビルの中にもこのように随所に大正時代のおもがいが残っています。木でできたこういうメールボックスですとか、この家はちょっと閉まっていたんですがこんな売店も とってもノスタルジックです法律関係の事務所がたくさん入るビルなのでこのように休憩室なんかもあります私は勝手にこの休憩室のことをひだまりの談話室と呼んでいたんですけれども男廊の他にももう一軒画廊があったりですとかこのような小学校の廊下を思わせるような こんなひんやりとした空間があったり、ボンボン時計があったり、アンティークのビーズショップ、そして床屋さんなんかもあったりして、とってもノスタルジックでレトロな雰囲気を醸し出しているビルのこの廊下の奥のここ音画廊で、今回私の個展を企画していただきました。初めてここに伺った時からなんかすごい建物も画廊のこの雰囲気もすごい気に入ったので、古典の声かけをいただいた時にはすごく嬉しかったです。 それでは扉を開けて中にお入りください。ようこそーって感じですね、はい。そして会場に入ってまず目に飛び込んでくるのがこの赤い作品たちなんですがこれは2011年の4月そして7月に東京・早稲田で開催された「レッド・チャイルド」の作品を一つの壁にまとめて凝縮して飾っています。 はいそしてこれはコンセプトを書いたステートメントなんですけれども、あのー、お読みになりたい方はまたじっくりと一時停止してお読みいただいていいと思うんですけれども古典、まあ、というのは基本的にお越しになる方がご自分の感性でご自由に作品をご覧頂けていいと思うんですけれどもさらに深く書き手の思いですとかそういうのを知りたいなっていう方のためにご用意しているものなので、まあ、あまり気にしないでお越し頂ければと思います。 そんなレッドチャイルドの DM そして先ほどのステートメントに使ったのがこちらの3枚の作品なんですけれどもその作品をぐっと近寄って撮影していますもしかしたら印刷物とかよりも動画の方がこのキラキラした感じとか作品の雰囲気が伝わるかなと思ってこのように近づいて撮影していますがいかがでしょうかなんか怖いいですねこうやってて近づいてくると キャンバスの雰囲気なななんんんかかも伝るじゃい思うんですけれども真っ赤な口紅がステータスだった私たちのお母様世代の中にある少女の部分、まあ、どんな女性もそうだと思うんですが年齢を重ねた女性の中にある少女の部分そういう部分をも感じていただけるかなと思って今回もお持ちしたんですけれどもなんかやっぱちょっと怖いですねなんかここまで近づくとコラージュの雰囲気も伝わるかなと思います。 そしてこちらが今回この古典のために書き下ろした新作なんですけれども風の子の雰囲気でで妖精たちですなんか震災以降私が重いテーマが書けなくなっていたので何を書こうかなと思う時にこの「妖精たち」を書いていて私もなんか励ままされましたそしてここからが2010年の3月に銀座で開催された古典ドレスの作品が数点並びます。 今回もお持ちしたんですけれども、リクエストがあったので、なんかインターネットがここまで普及した現代社会に生きる子どもたちが、これから先情報とどういうふうに付き合っていったらいいのか、そういうことをテーマにした展覧会でした。なんか便利で快適になるはずの情報が、もしかしたらそれに子どもたちが翻弄されているんじゃないかなっていう危機感をも作品にしてみたんですけれども、 情報という名前のドレスを重ね着した子供た子ちが逆に身動きが取れなくなって窮屈になってるんじゃないかなってそういうことを作品にした展覧会でしたそしてこちらに1枚だけ「いい昔に描いた作品を飾っています夏色の風に包まれて」という水彩画とクラージュの作品なんですけれども2002年に神戸阪急百貨店で やったサンフラワーコレクションという展覧会の DM に使った作品なんですけれども2002年当時神戸の街は一見は綺麗になって復興したようには見えていたんですがやっぱり震災のことがどんどん風化していってるなっていうことを感じたのでやっぱり同じ関西に行ける私たちもそうですけれども全国の人にやっぱり震災のことを忘れてほしくないなっていうのがありましてチャリティーを兼ねてひまわりばかりを書いた そんな展覧会の作品一枚だけお持ちしましたこの3月1 1日に東北の方でも大震災がありましてやっぱりそのことも私たちずっと忘れてはいけないんじゃないかなっていうことを思ったのでその昔の作品を一枚だけこうやってお持ちしたいんですけれども画廊の方にもこうやって募金箱が置かれています。その横で私がこうやって踊ってて踊いたら 何の説得もないんですなんでこの映像がカットされなかったかと思うんですけれどもカメラを向けられると驚く癖があるようですね私はこの時間は子どもたちの楽しい笑い声で会場が賑やかでした偶然なんですけれどもたまたま同じ時間帯に子どものお客様が重なった時間帯でしたとっても賑やかで楽しい会場でしたポッペがぷくぷくで目がクリクリの男の子ですね またこの子たちが大人になって私の個展に来てくれたらなぁなんて思っています<笑>かわいいですねこの子はオーナーの息子くんですあなたも最近 い, い, いつか私のお寺になってもらいたいですこの子たちもこの2人もこの会場で出会ったばかりなんですけれどももうすでに兄弟のような子供たちってなんかすぐに仲良くなれる才能があるかもしれませんねそして これはちょっと違う時間帯なんですけれども今回この赤い引き出しなんですけれども触って感じていただくアートということでお客様に引き出してご覧いただいてたんですけれどもこの時間に来たこのかわいい男の子はこの作品を気になりながらも人見知りなのか恥ずかしがり屋さんなのかなかなか近づけずに触って感じていただくまでにかなり時間がかかったのを覚えているんですけれどもとっても可愛い男 そして私の息子の龍はお客様にこうして抱かれているんですけれども今回龍も一緒に1週間この会場に何回か行ったんですけれどもいろんなお客様と触れ合うことで龍の人見知りも少しはましになったんじゃないかななんて思うんですけれども打って帰ってこちらは静まり返った会場なんですけれどもなんか先ほどと同じ会場と思えないようなそんな感じなんですが。 こうやっってじっくりり作品をご覧いただいたただですとかカ夜ラですからじっくりこもってアトリエで一人っきりになって作品を描く時間っていうのも大切なんですけれどもやっぱり古典っていうのはいろいろな人の出会いの中でいろいろな発見があったりやっぱり高校の課題も見つかったりやっぱり大切だなって改めて思いました。はいということでそろそろこの動画もお別れの時が近づいてまいりました。 なんか駆け足で早口でお伝えしたのでお聞き苦しかったんじゃないかななんてちょっと心配していますがいかがだったでしょうか今回も東京や北海道そして広島や九州関西各地本当にたくさんの方に駆けつけていただいて作品をご覧いただけて本当にありがとうございましたそして今回なんとタレントでアートコレクターの岡健太さんも 音のオーナーの呼びかけでこうやって来て頂けてお忙しい中をありがとうございますケンタさんのブログにも私の作品を取り上げていただいたりですとか本当にありがたたかったですこれはケンタさんと私とオーナーのスーリーショットなんですけれども一体何者なのかって感じなんですけれどももう本当に各地からたくさんの方に来て頂けて改めて今回も思ったんですけれどもやっぱり私がた こうやって書き続けていられるのは皆さんが応援して支えてくれるからだなって改めて思いましたこれからもこの感謝の気持ちを忘れないで、えー、頑張っていきますので応援よろしくお願いします年明けにはこの音がろでのグループ展に参加しますし来年もまたここ音がろで個展の予定がありますのでその時は是非いらしてくださいまた皆さんとどこかでお目にかかる日を楽しみにしていますどうぞそれまでお元気でいてください 10分間の動画でしたが最後までお付き合い頂 い, いて本当にありがとうございました。